ドルーリー戦列デビュー怒涛の17人抜き区関心、都道府県対抗女子駅伝3区、記録を8秒短縮。第41回全国都道府県対抗女子駅伝は15日、京都市の竹菱スタジアム京都発着の9区間4295キロで行われ、大阪が2時間15分48秒で8年ぶり4度目の優勝を果たした。 岡山は2時間21分17秒で18位だった。ウドトウの17人抜きで鮮烈な駅伝デビューを飾った。岡山のサンクドルーリー・シュエリー、鶴山中は従来記録を8秒も塗り替え、中学生区間では県チーム史上初となる区間賞。 サッカーの全国中学校大会1500メートルで圧勝した3年生がロードでも自慢のスピードを見せつけた。38位でタスキを受けると最初の1キロは驚異の2分55秒。自分の感覚を信じていった。きつい感じはしなかった、とエンジン全開でカラスマ通りを駆け下り、ハイペースで押し切った。 背筋をピンと伸ばし、157センチの上背以上に大きく見えるダイナミックなフォームで文字通りのごぼう抜きを演じた。カナダ人の父を持つ15歳は、今期の中学ランキングで400メートルから3000メートルまで4種目でトップに立つ。底知れぬ可能性を秘めながら、一つ一つ目の前のことに集中する。高校では、まずはインターハイで良い結果を残したい。 地に足のついた大気は、この先、どんな走りを見せてくれるのだろうか。期待は膨らむばかりだ。女子駅伝ドルーリー主演さとカナダ人の父と日本人の、母趣味の絵画で県内コンクール入賞も、小なり陸上、全国都道府県大抗女子駅伝大なり菱形15日菱形竹菱スタジアム京都発着、9区間イコール4295キロ。